41番好きな曲のジャンルはアニソン洋楽 k p o p j p o p は小さい時に結構聴いてたんですけど成長するごとにアニソンとかなんか個性的な曲を聴くようになりました。